はいはいはいはい、それであの大阪市大阪府と今回あの岩手県との間であの契約がなされたという行動を示しました細野大臣が以前あのモーニングバードの玉川さんの番組で木質がれきについては六角論とかヒ素とかが混ざっているので宮城県とかが計画している緑の防波堤計画が危なくて埋めれないんだと言及されてました どうしてそんなものを持ってこれるんでしょうか燃やして大丈夫なんですか放射線防護の考え方から言うたらいっ一旦出てしまった放射性物質と人間の生存環境これをなるべく離して切り離すというのは基本だと思いますで食品についても同じなんですが福島の方は高濃度に汚染されていますそれをわざわざ遠方の九州や大阪などに持ってくる必要はもうないでしょうやめたらどうですか それと食品の方についてはまだまだ検査体制が不十分です福島県の知事とかがちょこっとだけ検査して安全だって宣言を出してそれからあといくらでも出てきてるじゃないですか丸さで漏れてるんです本当にやる気があるんでしたら児玉先生とかが作ってる連続して全体検査ができるような装置あれを全国に農協とか海産物魚市場に全部配布すべきなんです これよりありませんということを信頼される人はたそこまでやらなきゃ無理です今福島県とか政府とか機関がいくら検査しましたって言ったら加減値ごまかしたりそんなことばっかりやってたら信頼なんて得られるわけがないんですそういう検査体制のあり方それから合法について子どもを安全側に見るというやり方それが今の政府には全く欠けていると思います日本国民を守ってくださいご存さん 環境大臣としてはそういうことじゃないんですかあなたが瓦礫拡散してるじゃないですかやめたらどうですか以上です